こんにちは。ご紹介いただきました、名古屋市緑区で活動しております、大木と申します。今年もこの犬山陶芸祭へ参加させていただきまして、誠にありがとうございます。今日も笑顔で演舞させていただきます。皆様、ご声援いただきますよう、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大木。 マウアナルミのは、千鳥ドリとスイショッよいしょさあ皆様お手拍子など頂戴できればありがたいかと思いますどうぞよろしくお願いいたします アルビの海にアマチドリの役を着か 波の奥底に流れる川はどこに流れ着くのでしょう私もまた旅に闇さまよい続けるのでしょうかよいしょさあ皆様いま一度お出迎えいたします れご声援いただきたい皆様にありがとうございました